今日はたこ焼きでーす。揚げ玉と青砂。青さと。タコ。あと、紅生姜は刻んでネギも切って。生地の方に軽く紅生姜と青さを混ぜてます。あと、醤油と油も入ってます。これから焼いていきます。 とということで、今、当、えー、テレコしておりますけれども、えー、と実はですね、撮影しているときは気づかなかったんですけどマイクが切れちゃってましてですね音声が取れなかったんです悲しいということでちょっと私の実況みたいな感じでこのたこ焼きの焼く様子をお伝えしていきます。さあ、紅生姜、が青のり乗せて追い生地をしました。 さあ音がねあのこの後もう少しこう立っていくのでちそちらもよ ろ, しよろしければ再現していきたいと思いますまんべんなくあの生地の上にのるようにしてでところどころちょっと少なめおあの多めあってもこうそれぞれのたこ焼き の, の楽しみができるのでいいですねあと端っこ2列にはチーズを足しましたさあ裏返していきます くるくるくるくるくるくるくるくる く, る く, るくるここら辺はねもう音がいい音し始めますこんな感じですはいあとは皆さん の, あのご想像に、えー、委ねますはいっいうことであのくるくるくるくる回していって こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそう。焼き上がりもこんな感じです。ちょっとね、あのカメラ撮影していたら、ちょっと一部焦がしちゃったんで、残念、ね。さあ、上がってきたので、いただきまーす。うん。むしゃむしゃむしゃむしゃむしゃ。美いしいです。大成功です。イエイ はい、こんばんは。いのちゃんです。たこ焼き動画いかがでしたでしょうか？めちゃくちゃ美味しそうですよね。いや実際美味しかったです。めっちゃあの結構具をモリモリにして、あの紅生姜とかネギをもりもりにしてで、ちょっと部分によってチーズを入れたりして焼いてみたんですけど、いやーもう美味しいですね。もう自粛期間が始まってからたこ焼きをこう出す機会が増えて、でもたこ焼きをやるみたいな感じで。 結構あの外食行けなくてもお家で楽しめるご飯なんじゃないかなと思います。なんで皆さんもぜひあのお家ご飯のレパートリーがどうしようってなったらたこ焼き一家に一台どうでしょうか。そしてあともう一つねあの一家に一匹おすすめしたいものがあります。羊一家に一匹いかがでしょうか。 これ何かっていうとです、ね、あの湯たんぽですすね湯蓄熱式のエコの湯たんぽ で, であの普通湯たんぽよく売られてるやつってあの水を温めた熱湯を入れてあので使い終わったらぬるくなったら捨ててっていうのだと思うんですけどこれはもともとそういう温まる専用の液体が入っていてそこをコードでこう 温めて繰り返し使えるというエコなものになりますで結構私もこれ買って1ヶ月ぐらい経つんですけどあの、まあ、ちょっと寒い時期もあったりで暑い時期でも例えばその外はめちゃくちゃ暑くて実際エアコン切るとちょっとそれはそれで危ないなっていう時もあるのでエアコンつけて寝たりするんですけどあのやっぱりお腹をね温めて寝ようっていうので。 これをお腹に当てて寝てますめちゃくちゃ気持ちいいしあの寝つきが良くなりましたね、うん、で、これはあの充電して使えるんですけどちょっと充電方法をお伝えしますじゃーんエコー湯たんぼこちらです Amazon で買いました、えー、概要欄にリンク貼っておくのでよろしければぜひご覧ください コードレスで蓄熱式って書いてあるんですけどさっき見せた通りここのねこの液体が入った袋これをこうパカッと開けて弱と強があるので、まあ、これでスイッチできるんですけどまあ強でも全然私は好きかなという感じですね。 これ で, 取ってますでここに刺して赤いランプが消えるまで待つという感じですね。これで15分から20分なのでめちゃくちゃ簡単です。お布団の上ではやらないでねって書い て, く る, あの書いてるんですけども床の上でやってます。寝る時に実際にお腹に当ててこうやって寝るんですけど。 すごくあったかくてすごい使い勝手のいい湯たんぽですのでぜひ皆さんもやってみてくださいでは、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います、えー、これからもね、えー、と日常のことだったり今日はご飯とか、えー、普通の生活についてのものがメインでしたけれども、えー、Vlog を始めるにあたって気づいたこととか学びがあったことをお届けしていきたいと思いますあとはそうですねあの音楽のこととかも あの少しお話できたらいいかなと思うので、今後ともよろしくお願いします。えー、もしこの動画がいいなと思った方は、高評価またチャンネル登録お願いします、えー。それでは、みのちゃんでした。バイバイ。